どうも今日はねいろいろと作業して目が疲れた<笑>よ<ー笑>って感じ<笑>あー疲れたな目がなんか首が の後ろの辺が痛いのがなかなか。 うん今日たくさん動画作って更新してって感じで今まで撮ったものあ特に Vlog だ 私のチャンネルに上げると Vlog はワオンログというタイトルがつくんですけどそれを昨日作ったのをアップしようとしたらデータがでかすぎて<笑> 1時間以上経っても公開できない公開っていうか公開予約できないっていう感じだったので今日はサイズを小さくする作業をして 2本公開するように設定しました。ちょっとね、ロケ、ロケのね、ロケのねっていうある地域に行くところまでとか、いろいろ負担がかかるので、Vlog の公開は1週間に、1週間1週間間隔で開けて公開してきますよ。ちょっと時期が外れる。 かもっていうか完全に時期外れるところで公開になるんですけどでも今週は今回編集したうちの一本が土曜日日付変わった金曜日から日付変わった土曜日の未明に公開されます。 でその次も来週の15日の夜中に二面に公開されますようやくね「イントロダクション・フォア・ミーン」を私の新作で個室<笑>また定期的な企画を 取らなきゃですねもう構想は練ってますから次のお題っていうかものは考えてますでもちょっと今回はうーん最近日本語のコンテンツを目立ったのでちょっと不定期更新できる今回は英語で公開しようかなって思うので なんか普段英語はん話さないからちょっと最初綺麗に完成させたのの後に最初1週間正規のものを出して翌週に NG カットの週とか出してもいいんじゃないかなって。 そうしようかなな今思ったなんか話してると勝手に自分のコースが浮かんでくることってないですか、うん、ああそっか。 2週前だからもう12日以降からはそろそろリリースに向けてのコンテンツも作んなきゃいけないああ忙しいああ忙しいよそうだよちょっとよさっき横になってたんですよ首痛くってちょっと横になりつつラジオ聞いたりいろいろ考えてたんですよねわあもうすぐだ もうすぐだ、私の、私のリリースがもうすぐだ。いや、なんか、ファーストシングルの反省を生かして、もうちょっと、うん、なんか、ショートはたくさん出すけど、 YouTube に上げるような横型の動画は少なめの地図にしようかな。前回もそうだったんですけど、なんかもうデモの方から、うん、デモなんか最初の初期段階の曲の方を徐々に公開してたって感じなんですよ、ショートでは。今、確認しよう。 どんな感じだったっけうん多分そうだショート動画で徐々に公開してきたんですそれで直前で音源の席の公開する分の一部分を公開って感じうん 私関連のも含みますけど結構あれですね24本くらい関連の動画を作ったんですねでも今回ドローリングの動画めっちゃありますよ1本丸々だともしかしたらうん半分前半埋まるくらいだと思うんですけどつなげたりとか すればすごいうんドローイング動画2本くらいにはなるかもしれないなだからうんそこはちょっとまたファイル見ないとあれですけどいやー私のファイルもどすごいことになってんですよね<笑>なんか管理していくのが大変だなって思いながら見てますけど あ, あと、オ音ラジオ<笑>。和音ラジオって何やるんだろうって<笑>。全然わかんない<笑>。何やるんだろうな。何やろう。和音なんとかってめっちゃ増えましたよ。なんか全然考えてないのに。あ考えてはいるけど、まだ実行に移せてないものがたくさんあるので。 何やるんだろうみたいな、結局。ワあオンアトリエちょいえとか。なんか、前あったスペシャルクリップを消して、もう一回スペシャルクリップで出現させたけど、何設定し、何入れようかなって感じで全然、作る、作っただけで何も入ってないプレイリストとかありますよ。 なんか執筆作品個人的に作ってる小説の PV とか一回作ってこ れ, がピュこれがこの作品のプレイリストだって感じで認知されたいな認知されたいなうんなんかイメージソングって難しいなサウンドイメージしたサウンド とかああメディキーあればちょっと楽かもしれないけどもうちょっと頑張んないと私は。<笑>なんかやっぱりなんか自分で。 楽曲を発信してく場合にはやっぱリリース後の方がいいですよね何か話すのには言いやすいからそうす今回はあの前回はファーストシングルの方はリリース前に公開したんですけどレコードバーアートワークプロダクションっていう企画っていうか自分の 音楽番組自分の楽曲公開する番組なんかそこまでネタ触りすることもないものだけどでもそこまでして話すこともないしなねうんでもやっぱリリースしてから分かることも多いから。 私最近チャット、あの、チャット GPT で、一対一で会議してるんですけど、なんか結構ヨーロッパの方、規制されちゃってて、これから私、日本でも規制されたら、私、一人で会議し、もうオンリーワンで会議しなくちゃいけないのかな。リアル<笑>、ぼっち会議<笑>。寂しいよ、ぼっち会議は。 持ち会議は寂しいぞ。持ち会議はマジで寂しいから。 私5月10日までは執筆活動頑張りたいなって思って大体いいこういう配信とか動画を作る簡単に作って公開する以外は休んでるんですよね。 うん、なんか定期的に書いてないと癖をつけておかないといざ自分で書くってなったら毎日続けていかないと書けなくなってきますだからいただきます あ, <笑>あこの前配信やったんですけどえっといつだ みえっと、3日か3日三日にラーメンす<笑>する動画撮ったんですけどそれもあの ASMR 動画に一応簡単なのを作ってまた公開になりますあの最初はそのライブ配信そのまま公開されて未明の方でそれでお昼くらいになったら YouTube に ASMR っていう感じでちゃんと公開されます。とにかく私ここで言わないと Twitter とかでちゃんと告知しないんですよこれやったって。だって。 さあイントロダクションフォアミーは、うん、とりあえずショートでショーツ動画で毎日何かしらなんか見てもらえるようには一応やってるからいいかなとか思ったり<笑>あとライブ配信の回 も, もアーカイブ公開も、うん、まあ前公開したからいいなって気持ちでそういうのは告知しないんですよワンオンログとかこういうリリースの ライブしましたとかだとかあとミュージックリリックスのミュージックビデオ公開しましたとかなら告知するけどそういうの以外は告知しないからとりあえずここで時間差になったとしても言うだけ言うみたいな感じです。 ブログ何かう昨日最近のインスタグラム事情を書いたんです何かう YouTube? YouTube かな。うん。<笑>野球週間。あ、野球週間で一回、か。私、今日ちゃんと見ましたよ、メジャーの方。野球週間。<笑> この時期って明るいから6時になっても皆さんこんばんはって言わないですよね明るくなってきたら分かんないんだよな皆さんこんにちはいつもどれって書いなんか慣れが出てくるとなんか自分 の, あの挨拶の後に自分の名前出したっけみたいなあ出してなかった え、私どのくらい更新したんだろう。うーん、28回。一日に何回も更新することがあって、それが、なんか、リリースとあ、なんか、エイプリルフールの時とか、画像だけパッて出したこともありました。 なんか毎回画像出した方がなんかみんなから見てもらえるみたいなふ書いてあるんですけどなんか前まであのずっと継続的に更新してた時はデータを気にしててノートだとあのみんな共有でき写真とか共有できるからデータとかあんま気にせずに更新できてたんですけどですけどそれ以前にやってた。 アメブロとかは結構制限がかかってちゃうからフリープランだとだからあまりこ信してなかったんですけどだいたい多サイトから引用してなんかンリンクを貼ってとかっていうのが多かったんですけど今は気にせずやできてるのであの期間限定だからいいんですよ。 なんかちゃんと毎日設定して更新できるようになればやっとなんか自分の感覚でブログしてるなって感じなんですよねこんなところでネタバレした今まで<笑>なんか前もって 書き留めたのを公開してるの。<笑> なんか昨日くらいからツイッターやってる人は分かると思うんですけど昨日くらいから<笑>ツイッターの鳥消えて犬になったじゃないですかなんかバグ起こったのかなとか<笑>ちょっと思っちゃって一瞬ハッて し, しちゃったんですよね昨日<笑>あれをびっくりした あれなんですね CEO から多分、イロマスク降りたんですよね。それでもなんか、鳥から変えるかもっていう発言って、本当にあったんだ、ね。 リリースまで今日であと3週間だわ早いなあうんも う, もう前々から準備してたからも う, もうすぐだなって気はしてないんですけどでもやっぱりもうすぐだなって感じしますこれでいいかな ということで<笑>ダメだもう首痛くなってきた<笑>これでちょっとやること終わったので配信を終わりたいと思いますありがとうございました